で、あの、まあ、さっき話したように、僕はその LCG というリーンコンサルタンシーグループ、えーね、オランダの会社ですね。あの、まあ、よく一緒にこう仕事をしてて、あの、まあ、主にその、えー、ヨーロッパの企業でいろんな人がこう、日本のその仕事の仕方、えー、マネ日本的マネジメント、えー、のやり方を、えー、勉強するために、そういう、まあ、1週間の研修、えー、など、 えー、お企画したり、えー、このオランダのパーートナー会社と、えー、やってますでこの会社って、えー、珍しくはないですね。こういう似たような、えー、リーンのコンサルティング会社が今すごいたくさん、えー、あります。まあ後で、えー、もう少しこの LCG について話します。でこれはちょっと僕の、えー、自己紹介の写真で、まああのまあ、これね、a i k i やってますであの。世界大会の時の写真で。 そしてあの、まあ、やってるのは Lean Japan s t u d と t o あ r s というあのこれ YouTube チャンネルであのもし興味があったら、えー、そのどういう感じで海外の人が日本に来てでどういう研修をするかあの、まあ、いろいろビデオも、えー、載ってます。高木先生もここ、えー、一緒にあの載ってますで、えー。もう2年前、3年前になると思いますけど、一緒にあのユーストンの Lean Summit にもいて やっぱり現地現物でそのリーンの状況を近くからあのどういうふうになってるかをえ学びに行ってるんですね。えー、まあ実際そう、あの日本ではリーンがあまり知られてないというのは、あのまあこう例えるとこういうような感じですね。あのもし YouTube でそういう動画を見たことあるか も, かもしれないんですけど、そのボディビルダーが一生懸命に外のビーチでシャワーを浴びて、シャンプーを。 流してるんですけど知らないところで 上, 上からですねあの意地悪な人があのずっとエクストラの追加のシャンプーをやってるんですねでその人が一生懸命にこう洗ってるけどあの一生懸命やってるけど良くならないという状況でまあここで言いたいのはやっぱりねその日本はですね一生懸命に今こうあのいろいろ仕事をやってるんですね。視野が狭いんですねで世の中が何が起きてるかあの 少しずつやっぱりこう蒸しやから消えていってるんですね。で、それによってその、あのまあ日本の企業が少しなんかこう勢いがなくなってるといる、遅れてるという、えー、ことに、えー、なってますね。で、非常に重要なのはこれからですね。で、あの皆さんと一緒にこうできればいいと思ってるのは、この日本だけを見るんじゃなくて、やっぱりこうグローバルという、えー、立場からこうものを見る、マネジメントを見ると。 いうことですね、だからこのボディビルダーになら な, のように な, らないようにこのズームインとズームアウトというね日本はこういうズームインというのが非常によくされてるんですけど小さい改善とかだけどこのズームアウトはあのやられてないというのは、えーまあ、一つ の, あの大きい、えー、ところですねだけど昔はあの違いましたねあの、えー、19世紀の頃、えー、黒船が えー、黒船ですかね。えー、が日本に、えー、来て、そして、えーまあ、ペリーとかも来てで、あのその明治のその啓蒙があって、えーで、それによってその西洋から学ぼうという動きが あ, のあったんですね。で、日本人は一生懸命にこの知識をですね、蓄えてこう西洋から学ぶ、そういう熱心な動きがあって、でそれがまあ文明開化に。 なったんですね。で、元古い歴史を見ると日本は外国に対しての知識は非常にやっぱりねこう受け入れやすいあの常にその好奇心を持ってどんどんいろいろあのやっぱりその知識ノウハウを、えー、まあ輸入する、えー、文化があったんですねで、例えばまあそろばんとかもその一つの例ですねで中国まあ韓国経由でそろばんがこう日本に入ってきてでしかもそのただ そのまま真似するんじゃなくて、それを改善するというのも、その、えー、と17世紀も16世紀のそのそろばんの事例でもね、わかるんですね。あの中国のそろばん見ると、その、まあ、えー、玉になってるんですね。で、そして、えーまあ、確かに5つが あ, のあるんですね。6個ぐらいかもしれないですね。でそして、日本のそれ、結構早い段階で日本のそろばんはですね、その、えっ、ー、と、 まあ、急じゃなくてなんかこうちょっとフラットになってる状況でもっとは弾きやすいえもあの形になってそしてあの数も減らされて非常にやっぱりそういうそういうのがあったんですねでそれが今あの少しえなくなってますねでまあなぜなくなったかというまあ僕の説なんですけどあのやっぱり最初はその日本はあの世界的にその 欧米との同じぐらいの発展のレベル、えー、ではなかった、えー、こと、まあ、技術的ですね。あのえー、と文化的にはもちろん日本は常にこう高いレベルだったんですけど、この黒船がいて、技術的にやっぱりあの日本はあの欧米よりも弱い、えー、立場にあってで、そして一生懸命にそこからあのもう成長しようという動きがあって、GMP も見ると、あの やっぱりその明治からなんか結構あのいい調子で上がったんですね。まあ、戦争の頃、一時的にちょっとね、あの下がったんですけど、まあ、とにかく60年代ぐらいになったら、60年、70年代ぐらいは、日本はやっぱりアメリカと同じぐらい の, あのレベル に,、えー、になって、まあ、経済的に考えるとですね、で、あのまあ、一時的にまあ経済力の。 あのまあ、1か2ぐらいとかで今で も, もう3番目なんですけどあの非常に急成長 で,、えー、でそれはやっぱりこう一生懸命に西洋から学ぶというのがあって、えー、そしてうまく成長したとだけど問題は そ, のそれで日本の企業はね黒帯、えー、マインセットになったんですねもうできるで黒帯 の, あのとても黒帯ってねいい目標なんですけど 黒火になるとですね、学ぶところが学べる力とか、まあ、そ, そ, そういうのがいろいろねあの、学ぶところも少なくなって、そしてじ学びたいあのことも少なくなるんですね。つまり、その成長のペースが非常にあの遅くなるケースが多いですね。だから僕は、まあ武道出身で、やっぱり常にその白火を目指すという言い方があるんですね。まあその 初心に戻るというのが非常にあのやっぱりそういう点ですね。で、日本はやっぱりその70年代にはあのま世界のトップレベルまでいて、で、そこで、あのまあ、割と外国を見なくなったんですね。だけど、やっぱり最初の頃は違ったんですね。で、ト, トヨタの中でもあの、なぜそのトヨタ自動車ができた、えー、まそのきっかけはですね、その吉尚 が、えーまあ、その豊田佐吉の息子ですねあの、アメリカとイギリスにいても、スタディーツアーですね。スタディーツアーをやって、現地現物で あ, のあそこにどうなってるか、で、あそこで車だと、車社会が あ, のあると、非常にインパクト、その印象を受けて、で日本もその日本の車が必要だという、えー、危機感が あ, のあったんですね。なぜあの 日, 本の日本に車が必要か。 だったかというと、やっぱりちょうどその、えー、第二次大戦 の, の前の時ですね、あの欧米はいろいろアジアで、まあ、具体的にその言うとこう植民地的な、まあ、その資源もあって、で非常にあの、まあ、強い存在をあ持ってでであのそのイーコール同じぐらいの立場のパートナーがあのなかなか、まあ、アジアではもう日本のみですね。でそして この車がないとやっぱりイーコールパートナーとしての話にはならないので、まあ、植民地みたいなものになってしまうという危機感ででそして、まあ、とにかくあそこで大事なのはその、えー、とトヨタ の, その、まあ、トヨタ系の考え方は佐吉トヨタも言ってたけどその外は広いぞと障子開けろ外は広いぞと自分を見るばかりで強くならないあの外を見て 外出ていろいろ学んで体験してそしてそれを取り入れるという考え方ですね。で、さっきもあの、まあ、少し話したんですけどあの、今ですね、日本は西洋から何を学んでるかという質問なんですね。で、ほとんど、まあ、技術的なものはあるんですけど、このマネジメント に, に関してはですね、あのまあ、今少しデジタルトランスフォーメーションとかアジアイルは少し話題にはなってるんですけど、 あ, のあまりこう学んでないんですね。リーンも知られてないし、だから西洋、まあ、欧米ではどういうマネジメントが実施されているか、あの誰もわからないですね。で、あのまあ、大体、人にこのリーンについて話すと、で、きょうも山崎さんも見事に、その、たつ、その脂肪、まあ、その筋肉のあれの話ですね。それはヒントですね。あのまあ、残念ながら、そういう話、日本で知っててもあの、知ってる人はほとんどいないんですけど。まあ こういうリーンというのはこのボディビルダーをイメージしてね。で、まあ、そしてボディビルダーもシャンプーしたら、で、他の意地悪な人をシャンプー足したら、あのボディビルダーでもね結構も良くならないというのもあるんですけど、まあとにかく、リーンという、えー、やり方は、あのー、欧米ではね、実施されてますと、幅広く、えー。で、なぜかというと、あの、ジム・ウォーマックという人、アメリカの人が、あのー、 トヨタ、ま, ま研究者ですね、まあ、マサチューセッツインスティテューブテクノロジー M. I. T. の、えー、教授でもあって。で、トヨタ、なぜトヨタはこんなに、あの、品質のいいもの、えー、できるかと。で、そして、その利益もその生産性がたい、高いか。を研究して、で、それを、あの。アメリカにもど、どの企業にも導入しようと、いうことで、で、あそこで、そのレイト。ええ、リア、あの、リーンエンズプライスインスティテュートリーン、ええー、エンズプライスアカデミー。 を、えー、設立して、えー、そしてさらにグローバルでですね、Lean Global Network を作ったんですね。で、あの今さらに増えてると思いますけど、えーまあ、あの2年前の段階で24カ国があの入ってますね、加盟してますね、Lean Global Network。だけど、日本は入ってないですね。だから非常に不思議で、その日本のやり方なんですけど、Lean Global Network 日本は入ってないんですね。ということで、ここではもう軽く感じますか、あのある程度の鎖国みたいな、えー、状況になってるんですね。で、まず、まあ、じゃあ、リーンってなんだということを一緒に、えー、簡単に見るとあの、まあ、5つのプリンシプルがあるんですね。で、一番最初はやっぱり、バリュー。で、バリューでまあ顧客価値ですね。お客さんにとって、その、 えー、価値のあるものを作る、もしくはその価値のあるサービスを提供するのはそ の,、まあ、そのためにビジネスが存在するという話ですね。で、さっき休憩の前にもマネジメント仕事で、まあ、こういうような話にもなって、まあ、非常にやっぱりその日本的なあの日本からはっきりこうそういう影響はあの感じますね。そのお客さん に, に, にとっての価値、えー、を作らないといけないと。でそれ 考え方としても、そのピーター・ドゥラカーが非常にあの、まあ、その欧米のビジネス の, の, の考え方にも影響が大きくてで、ピーター・ドゥラカーはですね、あのそのいろんなそのピーター・ドゥラカーの理論はですね、日本によく来て、で日本の、まあ、トヨタも含めたあのそのやり方をしっかり勉強して、研究して、でそしてあの、まあ、仕事でこういうようなものという。 あのまあ、背景にもありますで。そのためにいろんなツールを使う、ValueStream、価値の流れ、どうやって、あの例えばここですね、その商品があの原料からどうやってあのパパパメールを通してこうお客さんのところに行けるかで、いろんな部署、いろんな人が関わって、でみんながやっぱりその付加価値を、えー、の, の仕事を、まあ、作業をしていいものがお客さんに届くということですね。 で、あそこでやっぱりその価値は yes value で no 無だと無だはあの省きたいですね、えー、ということです。ね。そのためにただ の, そ, のそういうコンサルティングとかではなくあの組織的にですね、その一つの企業に限らずそのグローバルネットワークでですね、リーの組織化を行ったんですね。で、そのベルトシステム、あのまあ帯 みたいなものを、えー、導入してで、その認定制度も作って、でここでその、まあ、白、イエロー、グリーン、ブラックで、マスター、ブラックというベルト制度を、えー、作ったんですねで。それ全部社内じゃなくて、いろんな企業の人が、まあ、その一つの研修に参加して、えーそのまあ、認定をプログラムを受けるということですね。まあ、社内でもやってるとかするんですけど、 非常にやっぱり、ね、このネットワーク的にやっるというのは特徴ですね。で、まあ、一つのまあ目安としては、その、まあ、ワイトベルトはその基本知識で 2, 2日でやります。で、イローベルトはもう少し、あのその、その、実践、まあ、実習も出てきて、あの、4日間でやったり、で、グリーンはまあ、大体1週間ぐらいで、で、ブラックベルトは10日間の研修をやるんですね。まあ、割と参加しやすい。 やり方でプログラムでやってます。で、どんどんあの今、企業でもやっぱり就職の時は、そのリーンの認定があると、あるいは c b に履歴書にはとてもいい内容になってます。まあ、簡単に言うと、欧米ではそのリーンが目指しているこう会社の中にその改善リーダーを増やす活動がグローバルで行われてます。で、日本はどうでしょうと。 えー、いうことでまず日本にはそのグローバルネットワークも入ってない、そしてそのベルトみたいな、えー、ほとんどされてないんですね、そのリーンベルト の, のこと。なので、こう日本では改善リーダー、改善できる人はどういうふうにあの、まあ、企業の手段を超えてどういうふうにできてるかというところなんですね。まあ、ほとんど行われてない 形ですねよく日本のパターンはそのコンサルティング会社が企業に入ってであそこであの実際の業務、えー、もしくはその組織をいろいろ改善するというのがあるんですけどやっぱりそ の, そのネットワーク的なのは あ, のあまりないですねまあそのネットワークそのリ e a n Global n e t はどこに基づいているかというと トヨタにはその生産調査室があって、でえー、生産調査室、えー、というのはその、まあ、TPS をしっかりこう推進する、えー、組織ですね。あのトヨタの、まあ、こう自社の中にそのトヨタエキスパートを育てで、そして会社のいろんなところにそういう改善リーダーがこう。 えー、増える活動をしっっかりやってますであの、まあ、その生産調査室を作ったのもあの、えー、と大野太一さんですねだからあので秋夫さんも あ, のあそこからしっかりその教育を受けてもう本当にこにすごい社内の中でこう TPS とそのトヨタウェイのマネジメントがこう強く浸透されるようにあの、まあ、そ, のその組織が。 あるん で, す、ねでえー、まあその l e まあそのリーンエン i s プライ s t i t u ートはそれを見てじゃあそれ一つの組織じゃなくて同じような役割をあの、まあ、コンサルティング会社としてあの複数の会社にこう改善のリーダーをしっかりあの育て、えー、そしてあの増やそうという発想、えー、ですねで例えば1、まあ、つの目印になってるんですけどボーイングでこれはあの結構前の、えー、数字なんですけど 多分5年前とか6年前の数字だと思いますけど、その 時, その時に、ボーイングには一、まあ、つの部品、えー、ボーイングループ会社にはその62のブラックベルトがあのもうすでにあのいたんですね。で、ブラックベルトというのはもう本当にその改善のリーダー、改善を推進、えー、できる、えー、存在になってますね。で、あのちょっと調べたらあの、アメリカにはどれだけのブラックベルトがいるかというと、 これも5年前の数字でご覧の通り30万人の以上のブラックベルトがいるんですね。で世界中でそのブラックベルトに限らずいろいろベルトを見るとあのまあこれも2年前ぐらいの段階でいろいろ計算してえあれですね、1500万 違う150万、えー、人のこうベルト持ちの人がいるんですね。で、簡単に例えると、まあ、日本にはそういうのはない、唯一ちょっと比較できるのはその TMS と t p s 検定、えー、のものですね。で、それがあの今少し増えたと思いますけど、まあ、当時あの5 年, 5年、まあ、3年前ぐらいの段階で、えー、2000人しかいなくて。 だから、わら の, あ の, の, の小屋になってですね。アメリカと、まあ、グローバルと比較すると。アメリカでは30万人で、やっぱり構造ビルで、さらに高いビルはそのグローバルで言うとですね。で、狼来ると、あのまあ、日本 の,、えー、そのわらの小屋はすぐに潰れるというのは、えー、もう間違いないということですね。で、あのまあ、そういう状況はですね。あの 大体日本でこういう話をすると知らなかったという人が多くて、あのみんな鎖国の状況になって、状態になって、あのその 黒, 黒船がまた前よりもたくさん、えー、出てきて、あのまあ、そういう状況になってて、で日本はそれは、ね、まだ気づいてないというところですね。でまあ、高木先生と一緒にやっぱり あのこういうのをこう、このズームアウトですね、ボディビルダー、先のね、ボディビルダーの話のように、あの皆さんと、えー、こういう状況ですよと、あのそういう危機感を、えー、今ですね、持った方がいいと、えー、いうことですねあの、まあ。その LCG というのはあの、まあ、僕が所属しているのはその、まあ、リン、そのコンサルティング会社がどういう感じかというと、 あのちょっと簡単に話すと、あのまあ、これはコロナ前なんですけど、あの1年間ですねあの、225日、トレーニングを実施してます。グリあのまあ、いろんなベルトのトレーニングですね。で、まあ、決してそんなに大きい会社ではないんですけど、90社 の, そのリーンコンサルティングをやってます。で、製造業だけじゃなくて、あの金融、えー、行政、 医療サービスとかどっちかというとやっぱり生産というよりやっぱりそういうサービス業とか金融機関とかの方が多いですね。うん、であの日本を見るとですね、製造業は大体、ま、TPS とかを実施する会社が、ま、結構 あ, のあるんですけど、そのサービス業とか金融機関がこう TPS とかもしくはなんかトヨタウェイマネジメントみたいなものを実施するのはね 非常に少ないですね。で、それによってもね、やっぱりね、こういう差が、えー、出てくるんですね。で、日本も今もよくわかりました、コロナの中でもそのデジタル・トランスフォーメーション、まあ、デジカル化行政も非常に遅れてるというのは、あの、非常にやっぱりね、ああ、の、まあ、著しくなってますね。で、えー、まあその2009年に設立して、で、3人でスタートして、 今あの、まあ、これですね去年 の, の数字であの急成長で、えー、60人まで増えたんですね。11年間で、えー、3から60人であの、まあ。その拡大も他の会社にもあって、でそれがやっぱりリーンがどれだけ盛んかの一つの、えー、印になってますね。で、まあ、先ほども話ししたように、そのコース、まあ、年間で、えー、何人ぐらい卒業するかというと、1万、えー、1200人ですね。 でそれを、えー、やっぱりこう9年、まあ、10年前、まあ、11年前から考えると、でそして他の、えー、国とか の, その Lean Global Network、えー、の、えー、いろんな国も考えると、そしてあの似たような会社があの決して、ね、珍しくこうないですね、だからたくさんありますので、毎年 欧, 欧米ですね、えー、どれだけ あのその改善リーダーが増えてるかというのは、まあ、ここの数字、えー、ですね、本当に、えー、日本はやっぱりそろそろ動かないと、えーまあ、大変な状況になるという危機感を持ってで、そしてあの高木先生もさっき話したように、その慶応大学の岩尾先生も同じのも持って、まあ、僕から見るとちょっとずつやっぱりその危機感が出てきてよかったなと。 思いますで、まあ、この6回であのそれもぜひその日本にまた勢いを戻してあのいい状況にできるととても嬉しいと思います。